こんにちは。今日はこちらの新型のボクシーの 10.5 インチのディスプレイオーディオなんですが、ミラーリングによって Amazon プライムが見れるようになりました。ですので、こちらのミラーリングを見る手法についてのご紹介をいたします。まず Amazon プライム見れるということで、証拠動画を流したいと思います、はい。このように Amazon プライムもしっかりと見れるように なっておりますしなおかつ、ネットフリックス。ネットフリックス自体は、ライトニング直付けでも見れたんですけれども、もちろんこのような形で、はい、ネットフリックスもしっかりと見れるようになっています。でもちろん、 先ほどの Amazon プライムでイヤ席お見せしなかったんですけれども、イヤ席ももちろん映るようになっています。うん、このような形でイヤ席モニターもしっかり映っているのがご確認いただけるのではないかと思います。はい、では、今回どのような形で映ったのかということで、まずは使った用品についてをご紹介しようと思います。 まずはこちらのライトニングのケーブル。これは以前の動画でも使っていたものになります。で、かつこちらの HDMI の接続ケーブル。こちらについても以前の動画で使っていたもの。かつこちら分配器からこちらのディスプレイオーディオに入力するための HDMI。 接続のケーブルこれも今ままで使っていたものになります今回、新しく導入したのは、こちらになりまして、この分配器になります。こちらの分配器の詳細は概要欄に貼っておきますので、ご確認いただければと思うんですけれども、この分配器を使って、かつもう一つ、ここです。電源を、このパワーアウトレットから 取るようにしています。今まではこちらから取っていたんですけれども、こちらから取るようにすることによって、電圧の低下を防ぐ、安定的にこのスプリッターが作動するように、このパワーアウトレットから電圧を取るようにいたしました。それによって、 先ほど冒頭でご紹介した通りなんですけれども、Amazon プライムのミラーリングもできるようになったということになります。その他、他にもアプリ、サブスクのアプリいろいろあるんですが、どのアプリでも見れるかと思います。じゃあ今までなぜ映らなかったのかということが気になるかと思うんですけれども、ネットで上がっている情報ですと、こちら、パワーアウトレットから 電源を取らないと電圧が低下してしまって、規定の電圧、この作動電圧自 体, を自体が下回ってしまうので、しっかりと作動しないので、ミラーリングができないという情報も流れているんですが、それについて検証していきたいと思います。先ほどはこちらにつないでいましたんで、今度はこちら、ここにつないで検証していきたいと思います。 こちらスプリッターの電源こちらの USB に接続をしましたでこのような形でパイロットランプはっかりと点滅点灯していますでこの状態でミラーリングができるのかどうかを見てみたいと思います、まあ、このように携帯の画面はもちろん見れるんですけれど 今まではこの Amazon プライムを開いたときに、この再生ボタンを押して立ち上がらなかったんですが、今回はどうか、このように、ここから電源を取ったとしても、しっかりとミラーリングができる、もちろんリア席もミラーリングができるようになっています。で、ここで何が言えるかということなんですけれども、 この電圧が低下していることによって、このスプリッターが正常に作動してなかった、なので映らなかったケースがあったっていう動画が流れてるんですけれども、まあ実はそうではなかったということになりますんで、まあこのパワーアウトレットから取るための USB、こういったソケットっていうのは特に必要がないとまあいうことになります。ではもう一つ。 じゃあ、分配器はこれじゃないといけないのか他の分配器では映らないのかということを検証していきたいと思います。まあ、こちらの分配器。こちらは以前の動画でもご紹介した分配器で、これではノアボクシーでは、これはノアボクシーのディスプレイオーディオでは映らなかったんですけれども、ステッパーゴンのギャザーズのナビでは映った分配器になります。動画のコメントの中で、電源の取り方が悪いんじゃないかとまあいうことで、おっしゃっていた方がいらっしゃったので、 電源も2タイプ試して作動確認をご紹介していこうと思います。それではつなぎ替えたいと思います。今つなぎ替えを行いまして、この分配器はこちらのパワーアウトレット。ここから電源を取るようにいたしました。この状態でミラーリングができるかどうかを確認したいと思います。 見ていてお分かりいただけるかと思うんですが、この携帯そのものがミラーリングしません。もう一度抜き差ししていきたいと思うんですけれども。こちら、携帯、この表示が出てるんですが、この携帯の画面自体がミラーリングしないとまあいうことになります。ここから電源を取ってもミラーリングしないということは、 まあ、ここから電源を取ってもミラーリングしないということになると思うんですけれども一応確認してみたいと思いますこちらです、はい、このように携帯の画面もう一回抜き差しをしましてこの 画面が出てく、るこの表示になるとミラーリングするはずなんですが、ミラーリングしないということで、この結論としては、このスプリッターによってミラーリングをするしないということが出てくるということになります。ですので、どのスプリッターでも スプリッターは何でもいいというわけではなくて、やっぱりそれなりに実績のあるスプリッターじゃないといけないということです。これが実績があったというわけではないんですけれども、これを購入して付けたらば、ノアボクシーに、ノアボクシーでミラーリングができたということになりますんで、これを購入することによって確実にノアボクシーのディスプレイオーディオでは ミラーリングができるということが今回お伝えできるかなと思います。もう一度こちらで最後試してみたいと思います。まあ、電源に関してはパワーアウトレットでもナビと繋がっている USB でもどちらでもいいんですけれども、まあ、こっちはカープレイを使ったりとか Android a オートを使ったりするときにも使えるところになりますんでこのように パワーアウトレットから取るのが一番シンプルでいいですし、配線なんかもこの方が綺麗に整えられるかなと思いますので、最後このつなぎ方でミラーリングのデモをしていきたいと思います。 はい、このようにしっかりと Amazon プライムでも視聴ができる。後ろも、右足モニターもしっかり映すことができると、まあ、いうことになりますので、ぜ、ま、ひ、あ、ミラーリングしたいと思っていらっしゃる方は、まあ、ノアボクシーのディスプレイオーディオの場合ですと、まあ、このスプリッターの購入をするのがまあ一番間違いないかなと。 まあ、動作確認、まあ、この動画でさせていただいているので、まあ、これを買うのが一番なのかなと。他のスプリッターを試してみて、釣らない場合っていうのがあるかもしれないので、まあ、こちらを購入されてみるのをお勧めいたしますので、詳細は概要欄に貼っておきますので、ぜひ、興味のある方は、そちらの方を見ていただければと思います。はい、ってことで、今回は、こちらの新型のボクシーの 10.5 インチのディスプレイオーディオの